おはようございます君はもうお外ですかまだお家ですかねもしかしてまだお布団ですか<笑>一1週間一緒に頑張ろうね今日はちょっと発表がありまして実は僕たち2023年なんと全国ツアー開催してございましたこの数週間とかで俺らのこと知ってくれた俺のこと知ってくれたっていう人が多分 結構たくさんいると思うんで多分こうチケットのこととか何もわからない人とかもたくさんいると思うのでちょっと説明動画をと思って撮っております。えーとちょっと 2分くららいいいありますけど聞いてくださいサボらずにベベ東京大阪愛知宮城京都兵庫静岡神奈川埼玉福岡岡山北海道この9公演に関しては一般チケットがもう今始まっておりますファンクラブに入っていなくてもお申し込みがしていただけます大阪と東京と愛知だけファンクラブチケットが12月の17日からでこの SNS チケットっていうファンクラブ入っていなくても取れるチケットなんですけどそれが1月7日から始まります はい、覚えておい。くださいここまでついてきてますか一般4500円で額割さんが3500円です今のところでもう初めて来る方推定560ぐらいいるっていうことなんですけどみんながねあの日々作品を追いかけてくれてるおかげ一緒に広めてくれてるおかげなんですけどタトゥーしか知らんとか嘘つきしか知らんとか1曲しか知らんみたいな方でも全然エスコートしますしまあ、ぶっちゃけあの1曲も知らなくて来る方も結構おられますで、えー、っと90分から100分ぐらいライブするんですが 新しい曲も作ってるんでぜひぜひねエスコートさせていただきたいですえっとぶっちゃけ俺の方が緊張してるのであの助けてくださいねでちょっとバーっと説明したんですけどまた分からへんことあったらブログとかでも質問募集しようかなと思ってるので気軽にね出会ってくれて、まあ、来年ね一緒に走っていってくれたら嬉しいなと思っております今俺たちの日本武道館っていうところを目指しててなんか3年くらいかかるんやけど一緒にね<笑>走ってくれたら嬉しいので ぜひぜひ一緒に走っていってくださいよろしくお願いしますじゃあちょっと進んできたかなありがとうね聞いてくれてまた一週間一緒に頑張りましょう<笑>いってらっしゃい